ネイチャーアドベンチャー登山ガイドの清水です今回は関西百名山の一つ墨塚山へ登ってきました墨塚山は奈良県曽根村にある標高1 0ートルの山で登山口は行部岩公園ですではどうぞ駐車場に到着しました 今回は墨塚目から国見岳を周回して降りてきます。最高点の国見岳までは上り手標準タイムが2時間。そこから周回して降りてくるのが2時間半で、合計約4時間30分です。最高点の国見岳は標高 1, 1016メートル。現在地が750メートルぐらいなので、高低差は約250メートルです。 ではよろしくお願いします。 墨塚山に到着しました墨塚山と登山口との間には屏風岩と呼ばれる巨大な岩の壁が立ちはだかっています屏風岩は溶岩が固まってできた柱状節理から成り立っており 高さは約200メートル、横幅は2キロメートルにも及びます。 新宮山山頂到着しましたではここから熊田和峠を通ってぐるっと周回しておりますコースタイムは約2時間半です これは多分トイレなんですけど個室の方は塞いでありますショーの方は使えますここは登山口ですが車を停めた屏風岩公園はまだ標準タイムで1時間45分あります 駐車場まで帰ってきました墨塚山までは標準タイムで1時間10分ほどなのですぐですね整備も良くされてて歩きやすいですそれより奥も多少岩場ありますが全体的に歩きやすいですただ国見山側からの登山口から車を停めたこの駐車場までは1時間半ほど舗装された道を歩いてこないといけないので ちょっと長く感じるかもしれませんでは本日もお疲れ様でしたまた次の山でお会いしましょう